内の巻小学校の体験学習は地域の協力なくしては実現できないものばかりです。これまで地域と共にある学校づくりを目指し学習支援や交通指導読み聞かせなどを行い平成27年度には延べ1069人の地域の人たちが内の巻小学校の活動をサポートしています。 中でも特徴的なのが4年前から行っている地域体験活動です児童保護者教員そして地域の人たちが参加し昔から伝わる伝説をたどりながら地区を散策したり交通安全のためのかかしを一緒に作ったりと住んでいる地区それぞれの特性を生かした活動を行います。これは 土曜授業を利用して開催され子どもたちだけでなく保護者や教員も地域との触れ合いを持つことができ平成24年の九州北部豪雨をきっかけに地域との絆を深めるために始まった取り組みですこうした学校と地域の連携が子どもたちへの貴重な体験学習につながっています 10月に行われた4年生の草原学習を振り返り。地域の人たちは単なる応援やお手伝いの気持ちではないのではと校長先生は語ります。僕は思うにはですね、あのうちの牧文館の方々、それから新宮組合、牧野組合の方々。あの方たちは、あのうちの牧小学校の草原学習を。応援しているというスタンスじゃないと思うんですよね。 いわゆる連携してやっているんじゃなくて、あの方たちはあの方たちのメリットがやあると思うんですよ。どんなメリット？それは後継者育成であったり、文文化としては地域貢献の授業であったりとか、で学校としては地域体験、あすみませんあの体験活動をさせたいと私たちの思いと。 うちの巻文化木薬名の方々の思いが融合してですねあの事業は成り立っていると思うんですよですから地域の方々も、うん、今年よりもよくグレードアップしていきたいという思いがあってだんだんだんだん草止まりのグレードが上がってきていると思います単なるお手伝いだったならばあんなに一生懸命にならないと思うんですよね 平成28年11月に行われた内の巻小学校学習発表会4年生は草原学習について発表しました草止まりは道路の整備が進まず自家用トラックもなかった昭和30年代まで北返林山地域の畑原野で行われていました。 穴あきやおちやとても危険で大変だけど私たちや赤の農家にとっては生活のために欠かせないとても大事な作業なんだろうおねじみはできたけんそろそろおかやばいっていこうかねご了 さまざまな思いが生まれた草原学習、子どもたちにとって一生の思い出になったようです。自分の住むね、あの地域を愛する気持ちというのをこのあその自然を通して感じ取ってもらいたい。ああ自分の生まれた故郷は。 あんなとこだっったといいうのを大きくななて思い出しなんか戻ってこれると中には草原あるいは阿蘇の自然を成り上にねしている人もいるかもしれませんし阿蘇の自然は大好きで U ターンしてきていろんな仕事に就く子もいるでしょうしまたふるさとを見に帰ってくる子どももいるかもしれません何らかの形でこの小学校で学んだことがねつながっていくことを願っているところです。 千年も昔から守られてきた阿蘇の草原その歴史には幼い頃自然に親しんだ思い出や人々の営みそしてふるさとの自然を守りたいという思いが刻まれています阿蘇の大自然と地域に抱かれてふるさとを愛する気持ちはこれから 1,000 年先までも受け継がれていくことでしょう